人気の観光地、甲殻楼です。今日まで国慶節の大型連休で、大勢の人たちが押し寄せています。この武漢で、2か月半にわたった都市封鎖が解除されてから、今日で半年です。 中国当局は感染の拡大を抑え込んだと大々的に宣伝していて武漢の街はかつての賑わいを取り戻しつつあります一方でやりきれない思いを抱え続けている人たちがいます家族をなくした人たちです政府の責任を問う声は封じられようとしています 先月、中国当局が海外メディアなどを武漢に招いて行った取材ツアーです授業を再開したばかりという小学校を案内されるとマスク姿の子供はいません。大勢の患者が殺到した病院ではさまざまな感染対策が取られ日常を取り戻したことをアピールしていました 现在感受到非常幸运也觉得非常这个幸福中心街にあるナイトクラブです大勢の若者たちがいわゆる三密状態で踊りを楽しんでいましたい疫情吗对很好啊还好你看<笑>我们都没有在口中开心<笑> 今年1月、都市の封鎖に踏み切った武漢。一時、医療崩壊に陥り、3869人が亡くなりました、えー、76日間に及ぶ都市封鎖の末、中国政府は、新たな感染者はほとんど出ていないとして、感染の封じ込めに成功したと宣伝しています。三方に 習近平国家主席は先月感染対策に当たった功労者を盛大に表彰共産党の指導の下で決定的な成果を収めたと自画自賛しました習近平同他们亲切をお前坚持人民至上生命至上中国の抗議斗争充分展现了中国精神中国力量 しかし、遺族の中には初期対応の遅れがなければ犠牲になることはなかったと考える人も少なくありません。武漢に暮らす さんの娘は別の病気の治療のため、市内の病院を訪れた後、ウイルスに感染。翌月、亡くなりました。さんが今も悔やんでいるのが、国営テレビの報道を鵜呑みにしたことです。 この報道を目にしたヨウさんは娘が感染する心配はないと考えてしまったといいます。い 当局にによる隠蔽が娘を死に追いいやったのではないか家を手に政府の建物の前に座り込んで訴えましたが。 SNS で他の遺族とも連絡を取り合っているようさんしかし中国ではこうしたやり取りは当局に監視されているため政府への批判は控えざるを得ないと言います 这个老百姓的性命看作是什么要求一个孤道的要给我一个说法我孩子那么年轻才二十四岁